ぽんちゃんンち ゃ, ん、はい、ンちゃんパンちゃんすごいねぽんすごいねちゃん。 じゃあお父ちゃんやりすぎって言って、うん、ピクミン的に今月いっぱいで終わらせようっていうやつを10日でいや2週間かな<笑>で終わらせますはいうん か、外にありますか。今日は暖かいね、ぽんちゃん。ぽんちゃん。二十度以上あるらしいよ、ぽんちゃん。でも。お昼過ぎから雨が降り、その後。交差が来るそうです。大変だ。でも、この辺は。3時過ぎか、6時過ぎになってるよ、うん、雨。 なんかね、関東の南の方だけなかなか降らないね、うん、そしてすぐ雨も抜けて黄砂が来ると黄砂もなんか東北の方が多いらしい ね, 関東の方いね、うん、雨より黄砂の方が嫌なんですけど困るんでしょうけどなんかすごいすごい見てる 何本じゃん。外は風が強いね。じゃんくん。じゃんくん。お休みの時間です。今日はちょっと早いけどね。ズームでなんか、えー、異業種の人たちと喋ったりなんかして少し疲れました。えーえーえーえー 僕頑張ってて、るからねおおやすみそしもおやすみ。<笑>